演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろししくお願いしますこちらファミリーマートで買ってきた缶2種類を食べたいと思います今日今回も美味しそうなのが入ってまりました特に気になっているのはこちらの染み込むだけ染みいるああもうち ゃ, あちゃんと覚えとけばいい シミトロプリンケーキ フ, フ,、ねね、フレンチトーストのフレンチトーストのランヒってプリンと似てる感じがしますかでもこちらのおフルーツオムレットも入れます、ね。た、ま、ね、あ、楽しみには後で取っておくということでまずはこっちの、ね、フルーツオムレットから食べていきたいと思いますおお結構ずっしりしてるんですよねこれ。や果物はいっぱいクレープティジーこのたっぷりの果物と共にクレープティジーを楽しく欲しいといことなんでしょうねではいただきます では続きましてお楽しみのシミトロプリンケーキいただきます。ケーキっていう感じとはちょっと違うようにもしますがどうなんだろう。はい中はこんなふうになってます。ではいただきます。 最初に食べたこのフルーツオムレットはフルーツの量に反してちょっと酸味が少ないかなっていう気がしましたね中のカスタードクリームやふんわりとしたクレープケーキはおいしかった皆さんですがもうちょっとフルーツの酸味を感じたかったなという部分があったのは残念な部分でありましたのでもうちょっとフルーツを増やしてほしいなもちろん酸味の部分ですよ用という部分はおという意味を込めてこちらの点数とさせていただきますそして、うん、とこちらのシミトロピンケーキこちらは割と プリンの印象は、まあ、以前は販売されていたイタリアンプリンに近いちょっと硬めの印象なのですが、濃いめ、どちらかというと甘さ控えめのカスタード濃いめで、ちょっと思っていたのと違ったかなと思ってただカラメルの苦みが控えめすぎてもうちょっと甘さが欲しいなっていう部分がありました。なんかれ幅が少ないいですで、フレンチトトース風ちょっっとと生地とかも入っているんけど、それもちょっ と染み込みすぎて不に厚度してにしる感がありまんな、ね、思っていたほどではなかったかなということで、ちょっとこちらの店長としてプリンが好きな方にお勧めはできますが、今回はどちらも期待していたものではというふうになってしまいましたね。期待する自分のハードルが高すぎたのもあるのかもしれませんが、プリンケーキの方はにもう一歩惜しい部分がありましたので、今後の改良に期待したいです。でそれでは